外見だけで私の性能を評価するのはナンセンスです。ホライズンファイナンスの高いブランド価値は私一人で一から作り出したものですから。ほとんどのヒューマンはお金のことになると汚い本性を表します。あなたは彼らと違うことを願っています。ターゲット確認。逃がしません。取り立て開始。邪魔すると怪我します。 侵入しますは出力上昇は今降参したら怪我せずに済みますよ再起動まで321借金は返すために存在するものです会話は好きですかどういてくださいターゲット補足このままではいけませんね 歯を食いしばってください<笑>さあ説得してみましょうかターゲット捕捉ホームラン無謀ですねここにいましたねホームラン無謀ですねどいてください<笑>待機モード切り替えあなたの娘さんという方を アンバー所長が見たらすごく感激したと思います嫉妬そういう消費的な演算で私のリソースを浪費したくないですなんてことでしょうなんてことでしょう私の活躍する姿に惚れられても困りますヒューマン